お腹が気になるんだけど、腹筋って辛いんだよなだけど腹筋しないとお腹って変わらないんだよね。そういった方に今回、腹筋でも腹直筋を使わずに腹横筋、お腹をへこませる腹巻きのような腹筋の心臓部だけに効かす方法として、蛙足膝付き腹筋というのを紹介していきます。今回、たったの10回をしっかり行っていきます。それに加えて、 腹腰筋をさらに意識しやすくするために特別コブラとワニのポーズを20秒ずつ行っていきます。その後にカエル膝付き腹筋をやっていきます。それでは紹介していきます。まずは脇の下に手をついて体を持ち上げます。このまましっかり後ろを向いて肩はあんまり回さずにお腹だけをひねる感じです。スマートフォンは顔の下に置いといてください。これで20秒間 キープします。呼吸は2回。10秒ずつ息を吐く感じです。肘が曲がらないように、体をしっかり反らせたままでお腹をしっかり持ち上げて、後ろを向いてキープです。それでは行きます。スタート。息しっかりふーっと吐きながらどんどんお腹へこませて、息なくなったら吸って、お腹をへこませながら息どんどん吐いてください。 できるだけ後ろ向いて、しっかりお腹をへこませながら息を吐いてくださいふー。どんどん、はい、オッケー。反対も一緒です。足は閉じるのが辛い方は少し開いてもいいです。下半身をリラックスしてください。いきます。しっかり後ろを向いて、お腹をしっかりどんどん上に持ち上げます。息をできるだけ吐いて。 ふしっかり息吐いたらお腹がどんどんへっこんでいきます。どんどん引っ込めて。OK! 次は今の状態で足を片足横に持ってきます。これでしっかり後ろを向いて、今度は足を伸ばしている側のお腹を意識してへこましていきます。20秒いきます。しっかりお腹を伸ばして息吐いて。 吐けば吐くほどお腹がへこんできます。しっかり吸ったら吐く。ふどんどんお腹 へ, へこませて。お腹がぺったんこなるまで、オッ反対足も一緒です。いきます。ふう、しっかり息を吐けばお腹がへこむんですけど。さらに自分でお腹をへこませてください。とにかくお腹を持ち上げる。ぐーっとお腹持ち上げて。 しっかりお腹をひねって、後ろを向いて、肩に顎が出てくるぐらいの感じです。オッケー。はい、これで今、息を吐くっていう意識と、お腹をへこませていく意識。この二つができました。ここで膝つき、カエル足腹筋です。正座の状態からお尻を上げます。そこで、お尻をしっかり前に出して、これで膝を開きます。足はつけたままです。しっかり意識としては、 お尻を前に出して股関節を外にひねっておく感じですグッとそしたらお尻が締まっておへそがちょっと上向く感じになると思います体は反れないようにお尻をキュッと締めて体が反れないように上にしっかり持ち上げてお腹を引っ張ってこのまま体を回します回したら下を向きます 息がなくなったら起き上がりますスマートフォン持ったままできますぐーっとしっかり体を回してもう後ろ向くぐらいのイメージですお尻前出して息がなくなったら帰りますこの時もっと負荷上げたいよって方は後ろ側の手を頭の後ろぐらいに持っていきますそうするとさらに手を上げている側のお腹に負荷がいきますからお腹がさらにへこんできます もし手を上げるとちょっと辛いよって方はスマホ持ったままでいいです。しっかりお腹だけを締めていきなくなったら上がります。これを10回ずつやっていきます。呼吸は5秒ぐらい吐きます。動きを見ながら一緒に真似してください。お尻を締めて股関節を外にひねる感じです。おへそを上向ける感じができれば股関節は開いてます。それでは行きます。しっかり息吸って5秒吐きます。スタート。1。 しっかりお腹効いてますか12345しっかり下向いて息吐いて12345お腹どんどんへこませて。 12345しっかりひねって12345はいラスト 12345OK 反対いきますしっかり吸って吐きますスタート12お尻前出して4 5一、二。 3 4 5 1 2頑張って3 4 5しっかり下向いて12345しっかりお腹かへかまして1234512345 3 4 5はいラスト 12345OK、OK、ですお疲れ様でしたどうですか今体が引き上げられてる感じがしてお腹がキュッと締まってる感じしませんか腹筋した場合ってお腹が疲れるので腹筋の後結構お腹出るってパターンあるんですけどこれは腹横筋だけを使ってますからお腹が今ねへこんでる意識 そして体が上に伸ばされてて体がねシャキッといい姿勢になれてるんじゃないでしょうか今回は腹筋が苦手腹筋できない腰が痛くなる首が痛くなるそういった方でも行える簡単な膝つき変える腹筋です息をしっかり吐くっていうだけでも実は体がすごく頭温まって代謝は高く保ちやすいです呼吸が浅くなっている方猫背や反り腰で姿勢が悪い方腹筋できない方そういった方にはおすすめなエクササイズになってます頑張ってやってみた方 そしてお腹がちゃんとへこんでるか気になるよって方はですね行う前にメジャーでウエストを測ってみてくださいウエストを測ってやっていく方がお腹がへこんでいるってことに気づくことができます変化に気づくということはモチベーションが保たれやすいです何月何日何センチっていう風に記入して継続してみてくださいそしてサブチャンネルの方はタートルワークアウトという名前でチャンネルを行ってますそちらの方では解説抜きで 動くいきなりに始まる動画を作ってますんで登録をしてない方はですね登録してもらってもうフォーム分かってるよ解説分かってるよって方はいきなり動画をポチッとしてもらっていきなりエクササイズを始めてくださいそっちの方もぜひ登録の方よろしくお願いいたします今回お腹がへこんだ感じしたよ1回でウエスト数センチ変わったよって方はよかったら動画のシェアの方もよろしくお願いいたします今回もご視聴ありがとうございました